は、のモエカ選手のパンドレイジングリンゴルフの視聴者の方々でモエカ選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします今日からミッションヒルズ三連チャンで第一日目はピート大コースです。そうですね。一年前来た時はこのミッションヒルズが難しく感じたんですけど、えっと、今年半年。 プレイしてみて自分がどういう風に感じるか楽しみですイーブンパー以上賞金200ドル頑張りますホールマッチハンディは14ホールで<笑>よろしくお願いします<笑><笑>ということでまた今日も頑張っていきましょうはい、えー、15番353ヤードパー4ちょい右ドックです、えー、ペアウェイ真ん中 しょーうんー真ん中 OK はいあーちょっと左っ張る15番パホセカンドショット、えー、残り150ヤードピン奥7番アイアンで行きます ちゃいけ な, なんか違う段にいったかも。 次のおうまいナイスですバディーパット。 OK はい、正面のバンカーというか正面の一番右側のバンカーがあなってうん言われた通りナイシ どっち行くの右左右200ヤードナイスショット言われた通り 16番パー5残り57バーディーチャンスですグリーンが受けているのでボール止まりますいい感じ なんかいい感じでかい美味しいかナイストラ イ, 美味しい ス, ーナイスパー。 えー、17番パー3157ヤードですが、えー、ペニシュラグリーンになっていて、えー、手前横向こう側すべて水です過ぎ、うん、ってる、うん、さすがプロナイスショット止まったいや息入ったの でかかった筋ってないうんあこれもでかいわあ、でも遠くりは止まったと思うい、うん、はい茂木選手三打目池に入ってしまいました止まりませんでしたボール とざいまやめボギー えー、最終18番パー4これもまた最後のグリーンまで左が池が続いてますえ狙い目はえーカートのえー右フェアウェー真ん中を狙ってくださいこれも右行きすぎ グラスバンカーに入ってないでしょいや見えなかったん。うん、o. B. と一緒です。何それ。うん、大丈夫そ う, う右のラフです。ちょっと右に行っておでで、丘の上で。すロケーションはこんな感じ。すごいな、このライン。 見えかった残って<笑>まったはい、えー、っと左の花道です萌子、えー、選手18番セカンドショット残り168ヤード 5U で行くそうです おお<笑>。<笑>さっき話してた去年の QT の最大<笑>で去年で一緒と怖3段目アプローチ、はい、ちょっと大きいあ止まったうん内緒 おお、ナイス、okay. さあ、パーで締めることできるかんナイスパー、okay. お疲れ様でしたお疲れ様です私たちは今、トーナメントコース18番のすぐ近くにいます。 えー、今日はいまいちでしたが、はい、反省点はそうですね、えっと、最初の3ホールでボギボギボギ言打ったのが、ちょっと、あかんかったなと思います、当たり前やけど、ね、でも2オーバー、まあ最後はなんかちょっと盛り返して、そうですね、はいまあ明日は気を引き締めて、気を引き締めて、賞金奪ってください、はいえー今日はえー、ホールマッチは2アップでで私の勝ちでしたはい。 えすごいと思う何<笑>だよね<笑>詐欺やんあのちゃんと今日調べましたやる前に、はい、14でしたはい、はい、ということで、はい、明日頑張ってください明日はアルバパマ明日はトーナメントコースなんだけど天気予報的には、えー、カリフォルニア半島南部にハリケーンが来ていてなんだかすごい雨が降るらしい9月に パームスプリンで雨が降るなんてことはほとんどないんだけど絶対雨女やと思う雨女アリゾナ行っても雨降るしなんでやねんあアリゾナで雨降るって珍しいよね、はい、エピソンツアー毎週雨降るし あ, あそう、はい、こっちこ こ, ここで9月に雨降るなんて信じらんないんよ今まで10年間ありませんでした 雨, んない雨女です、はいはい、じゃあ明 日, が明日あったら頑張りましょう、はい、明日ダメだったらカジノ見学でもしてください、はい、<笑>それじゃあ、はい、お疲れ様でしたお疲れ様です